はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。ということでね、皆さん、遊学園の予告見ましたでしょうかいやー、めちゃくちゃね、良かったっすね。<笑>作画というか、もう、いろいろが<笑>、全部良かったんですけど、まあ、今日はですね、そんな、遊学園に関するね、ちょっと気になったね、え、ことをピックアップしてお話ししていこうかななんて思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、初回のね、1時間予想なんかもやっていこうかなと思います。ということで、皆さん、ぜひぜひ、今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう はい、ということで、まずまあ、放送日ね、ちょっと振り返っていこうかなと思うんですけど、第1話はですね、12月の5日の日曜日23時15分より放送ということで、こちら初回はね、1時間放送となっております。で、まあ、2話以降はね、30分ということなんですけども、何せね、来週がもう、1時間ですかすごいですね、もう本当に豪華すぎるなっていうことなんですけども、もう本当に有楽園楽しみだな。で、まあ、そんなね、配信はですね、12月の6日夜1時より配信ということで、まあ、こちら初回のみ1時 から配信みたいで二話以降はね毎週月曜日の夜ゼロ時から配信ということであの無限列車編と同じね感じでもう放送後間もなくすぐ配信されますよとなっておりますんでいやーもうなんでこんな豪華なのマジで<笑>めちゃくちゃ配信も豪華なんだよねだからもう誰しもが本当に見やすいね環境となってるんでもうぜひぜひもう第一やからね楽しんでくださいでまあ主題歌オープニングエンディングがエメさんということではいオープニングテーマ残響さんかエ ン, ディング ングテーマ朝が来るとなってるんですけどもジャケ写なんかも公開されておりましてねこんな感じで渦井天元のジャケ写なんかも公開されておりましてこちらはなんか見たことあるというかこの角度はあの煉獄さんの時にもあったよね煉獄さんもジャケ写はこんな感じだったんですけど次渦井天元かじゃあ刀鍛冶はどうなるんだって感じですよね時とも一郎くん観路寺水井さん誰になるんですかね<笑>なんかジャケ写の今後の展開も気になってくるはいポイントとなっておりますでまあオープニングがね次回流れるか っていうところもすごい気になってますねエンディングとオープニングはねカットされないといいですけどねまぁ、あ、ちょっと第1話に関しては、まあ、カットされる可能性はありますよね無限列車編の時の第1話もカットされちゃったんでまぁ、あ、2話以降ね聞けるかなとなってるんですけどまあ第1話からオープニング聴けるとねめちゃめちゃ嬉しいなと思っておりますはいでまあ初回1時間のねちょっと予想をやっていこうかなと思うんですけどまぁ、あ、どこからやってどこまでやるのって大体ね予想していこうかなと思うんですけど、えー、スタートはですねこちら決まっておりまして無限列車編の続き ですね、原作・発刊の終わり。六十七話、えー。赤座がね、なぜ無限列車編に来たのか、なぜあそこに来たのか、なぜ煉獄さんを倒しに来たというか。まあ、あ急に来たじゃないですか。なんであそこに来たのかっていうところが、まあ、わかるシーンかなと思っておりまして、うん、まあ、これですね。まあ、赤座がなんか、まあ、パワハラ説教を受けるところですね。まあ、そこからスタートするかなと思っております。はい、で、まあ、終わりに関しては、おそらくなんですけども、原作九巻七十一話の冒頭、遊郭編へ潜入する直前までが、今回描かれるんじゃないかなと思いま っておりましてさあ誘惑編に行こうっていうのはねもう第2話からなんじゃないかなと思っておりましてまあだから本格的にはね第2話からが誘惑編なんじゃないかなと思ってるんですけどもまあ第1話に関してはまあ無限列車編のその後ね炭治郎たちがまあ怪我だったりそういうのもあるのでまあそういう処理じゃないですけどまあその無限列車編のその後っていうのがね描かれるのが第1話かなと思っておりますまあでも煉獄家にね行けとか言われてましたけどまあそういうところもねちょっと楽しみですねはいでまあ最後にね予告で気になったシーン抜粋して 見ていこうかなと思うんですけども、皆さん予告見ましたか？でこちらですね、はい、伏せ間のシーン、<笑>これさ、え？<笑> 何これ<笑>作画良すぎないですか作画というか、何このこだわりって感じですよね。これ本物ですか実写実写映画始まったえ、映画じゃない<笑>。映画と間違えとるし、テレビアニメですよ。で、まあ続いてね、ちょっと渦井の嫁がね、本当に一瞬チラッと映っていたんですけども、まずはこちら。はい、こちらひなずるかなとなってるんですけど、僕はあの声要素想やってるんですけども、このキャラデザ的な感じでちょっと声を予想するならば、林原めぐみさんとか、水木な なさんとかがありそうすかねこの顔<笑>顔から予想するってなんやねんって感じだけど林原恵美さんとか水樹奈々さんありそうだねこの感じねでまあ続いて渦井天元の嫁他2人こちらね、えー、スマとね牧代、えー、がね写ってるシーンなんですけどもいやスマかわえてスマかわえて何これ <笑>もうええなんだけど。まさかのね、鬼滅のキャラデザこんな可愛かったっけって感じなんですけど、今までこんな可愛いキャラクターいたこんななんかもう元気発 ツ, ツで可愛いキャラみたいな。なんかいなかったよねかなえぐらいじゃないめちゃめちゃ元気で可愛いキャラクターって。で、かなえさんもね、亡くなってしまっていますし、かなおに関してはずっと静かだしね、こういうなんか元気発 ツ, ツで可愛い女の子っていうのは本当に鬼滅に今までそのいなかったから、マジで嬉しいんですけど、で、このキャラデザからね、ちょっと声 を予想していくとなんかさスマささこの顔さめちゃめちゃゃめめさこのスバのアクア感ないすかないっちゃ天宮空さんっぽいんだけど。ちょ、どうなのこれ。めっちゃ天宮空さんっぽくないもしくは、もう、あやねるあやねるもこういうキャラクター演じてるよ。こういう元気なキャラクター。あやねるマジでありそうって思ってるんですけど。どう思いますかで、牧キですね。牧キちょっと顔からは難しいですけど、まあ、パクロミさんあたり来そうかな。うん、もしくは、伊藤静香さんとか、まぁ、あ、ちょっとあれですよね。これは難しい 難しいかな。ま<笑>をむず。<笑>やっぱでも、パックロミさん来てくれたらマジで嬉しい。進撃のあのハンジさんみたいな感じで、かっこいいとこかっこいい。ふざけてるとこふざけてるみたいな感じの、なんかアフレコであってほしいっすね。なんか、うまいからね、パクさんね。ということで、次回はこんな感じ。テレビアニメ鬼滅の刃遊楽園。え、第1話のサブタイトルと場面写真を公開ということで、え、第1話は、音柱渦井天元というタイトルになりました。いやー、これ恒例なんですかね。<笑> 第一はさ、無限列車編の時、縁柱煉獄教授だったよね。なんか被せてきてる感じ嬉しいわ。で、まぁ、あ、場面写真ね、これどこに行ってるシーンなんだろうなこれ煉獄家に向かってるシーンなのかなどうなんだろう。いや、ちょっと本当に始まっちゃうのかって感じなんですけど、番組表でね、来週の番組を見てみると、もうすでにね、遊楽園ってなってるんですよね。いや、来るんですね、確実に。はい。ということで、皆さんマジで楽しみだなてことで、今回の動画いかがだったでしょうか今回の動画良かったと い, という方はね、高評価、そしてね、 チャンネル登録お願いします皆さんのね誘惑園楽しみっていう部分もねぜひぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいですお願いしますてことでまた次回の動画でお会いしましょううっば